どうも、農家学コーチの早稲田修二です。はい、働く女性を応援する早稲田孝代です。さて、本日はですね、えー、不登校または引きこもりのお子さんを。まあ、短期間で、えー、解決するアドバイスをですね、まあ、あのー。 偉そうですすけけどもさてていただければなと思っております、まあ、あくまでもですねこれは私たちがこれまでやってきてそう数多くのご家庭と関わって、まあ、うまくいったケースをもとにお話しさせていただいておりますのであのみんながみんなに当てはまるわけではないかもしれないしこれが絶対的な正解とは言い切れないかもしれないので、まあ、参考程度にお聞きいただければなと思います、えー、ですがですね世間一般で自分の子供が学校に行かない不登校になったとか部屋に引きこもったままっていう場合 よくあるケースは、えー、学校の先生が、まあ、来てですね、まあ、お子さんにか、えー、語りかけようとしたりとかまたはま心理カウンセラーの人にお願いするとかってあると思うんですけども、えー、私たちの考えはそこではないんですよね子供に働きかけるんじゃなくてまず親御さんに働きかけるんですよねそうなんですやっぱり、えー ななんだろうな、えー、まず大前提として分かっていただきたいのはですね、えー、この世に生まれ出た時からよし自分は将来、えー、大きくなったら、うん、引きこもるんだまたは不登校になるんだって決めて生まれてきた人間は一人もいないということなんですよねそうだから引きこもりとか不登校っていうのはこの世に生まれ出て社会で生きていく中でまあそのななんだろうな親なりまたは周りの環境なりの影響を受けた結果なんですよね。 そうだか ら, ですだから、えー、今度はですね何だろうな力強く前向きになる影響を与えていかなくちゃいけないわけなんですよねそう大体不登校児とか引っこもりのお子さんを持っと親御さんってまるでなんか自分を責めるかのように大体暗いんですよね大体んか元気がないんですよねそれだとそうなんだろうなその生きることにとかまた外の世界で活躍することに消極的引っ込み思案なお子さんの、えー、レベルというかエネルギーに合わせたままになってしまうので 現状がそののままままま継続されたままになってしまうのでちょっとねそれではよろしくないということでぜひともですね、えー、親御さんが変わって明るく力強く前向きな 姿, 勢姿をですね お,、えー、お子さんに見せてそうお子さんにその影響を与え続けることによって今度はいい影響を与えてお子さんに元気を与えるそうお子さんに前向きにさせるお子さんにちょっと外の世界出てみようかなって思 え, 思えるようになってもらっていただきたいわけなんですよね。とにかくです、ねえーその そ の, まあえー、その引きこもりとか不登校になってしまったおこ自分の子供のレベルに合わせない引きずられないことが重要ですさらにはなったらもうこうなってしまったものは仕方ないと開き直ってじゃあ今度は明るく元気な姿勢で、えー、その影響を子供に与えようとしていただきたいと思うんですよねそう主に交われば赤くなるですよねそう主に交われば赤くなるといやそんなことないよ 私,、えー、私たち親のせいじゃないよってうちの子供が引きこもったのは彼女に振られたからだよとか なんか学校で嫌な目にあったからだよっていうふうに思うかもしれませんけどもでもやっぱりですね、えー、彼女に振られた自分の精神をです、ね、安定に保てないとかまたそのストレスに負けない根本的なメンタリティっていうのはやっぱりそのなんだろうな子供の時の親の教育の影響が大きく受けてると思いますので。 なので、えー、ぜひともですね、えー、心がけていただきたいのは不登校や引っこもりを短期間で解決する、えー、キーワードはですね親が変わることそう、えー、その子供に影響を与える自分が何だろうな前向きで力強く元気に外の世界で活躍するぐらいのエネルギーを持つ存在になることと、えー、心がけていただければなと思いますまあ、とはいえですねいきなりそんな風になれないよとかそんなん変われませんっていう親御さん多いと思いますそれはそそううですよね初めからそういった 影響を子供は決してそんな不登校になったりとか低迷になるか可能性は著しく低いわけですよね、えー、だからですだから、えー、ぜひともですね私たちのコーチングセッションなりまたは私たちの、えー、授業なりセミナーを受けていただければと思うわけなんですよねオンラインでも、えー、ぜひとも私たちの、えー、セミナーを受けたりとかまたはコーチングセッションを受けたりとかっていうふうに何かしら関わっていただければなと思いますそこで、えー、具体的な、えー、情報とかはですね、えー、下のコメント欄の方に、えー、貼らせていただいておりますので ぜひともご確認いいただければなと思いますす、えー、そうですやはり、えー、どこまでいってもやっぱり親の教育っていうのは大きい影響を与えているものだと僕は思うわけなんですよね。はい、というわけで、えー、本日はこういった内容参考までに。